どうも、ゴミ袋巻いてます。存在そのものがゴミでーす。はい、ということで、太郎です。やばい、めちゃくちゃもう寝起きの顔なんですけど、ごめんなさい。ということで、今ね、あの、シャワーを浴びてきて、髪をちょっと濡らした状態なんですけど、軽くあの、タオルドライして、ヘアオイル塗った状態なんですけど、ちょっとね、わかりますか皆さん。髪が長すぎる問題なんですよ。 もうやばい。ずっと小湊春チダイアナやす<笑>それそれ。2番セカンド。<笑>ということでね、髪が長すぎるんで、ちょっとね、今日は、まあなんか多分皆さん最近やってる方多いと思うんですけど、セルフカットをやっていきたいと思います。まあ、美容室行きたいんですけど、まあ自粛宣言が伸びたことによって、どんどんどんどん僕伸びてって、これもしかしたらね、仮谷好き信号くらいになるんじゃないかっていう可能性が占めてきたので、ちょっとね、ある程度見栄えのいい、セットしやすい長さくらいまではしたいと思います。 まあセルフなんでね。まあもし失敗しても自粛期間で伸びるでしょっていう考えなんで。ちょっと多めに見てください。でも俺結構ガツガツ行きたい派なんだよね。恋も、恋も髪型もガツガツはいということで、こちら、こちら。これね、今すぐそこの薬局で買ってきました。マスクもして、あのちゃんと消毒もして行ったんでね、多分大丈夫なんですけど、これ買ったんですけど、すぐ洗面台にこれ別のやつ置いてあったっていう。 超硬い意味って感じま何、あ、かねあなんか多分後ろは切れないんで絶対無理だから前とトップ前とトップの部分を切って軽くすいてあの見栄えよくしていきたいと思いますなんか最近美容室のやり方みたいなの見てたらこうこう掴んでガッてやるんじゃなくてこうちょっとずつ落としていくんだってこうピュッピュッピュッピュッピュッって落としながら切っていくみたいな髪に対して垂直で切っていくみたいな技があったのでそれはね やっていきたいなと思います。やっぱ髪を溶かします。でもこれさ髪の毛落としまくったらめっちゃ怒られそうだな。はい、まあそんな感じなんでまず前髪からいきますか。行きます。行きまーす。うわ、やばい結構いっちゃった。え、怖い。こんな感じ？<笑> 待って待って待って全然違う想定と全然違うんだけどあれでもまあまあいいのかえでももっとがっつりいきたいなちょっと目にかかってるらへんをこの目にかかってるらへんもがっツりいきたいと思いますちょっとずつやんないと多分死ぬねえこれあらさっきよりはいいんじゃないなんかね最近あのインスタとかでモノマネのメイクをやってるんだけど 前髪が長すぎてできないよねその髪型がえ待って待ってやばくね大丈夫これ前髪だけやばいなあでもでも意外とすっきりしたちょっとで、なんかトップらへんをこう持って適当に落としながらめっちゃ切れちゃっためっちゃ切れちゃったこうなんか持って落としながらっつった <笑>下手すぎ<笑>鏡を見てやるの多分無理だな今の俺には落ちてこないんだよね髪がまあでもなんかセルフカットってこうこうねじりながらこう髪をこうねじってこうここをこうこ う, こういう感じでやるのやるのがなんか一番 綺麗に切れるって言われて言たんですけ ど, めんどくせえこうやって一回か落とさなきゃいけね え, え待ってだいぶ髪増しになったくないだいぶ軽くなったな重いところをつまんでネジねじして2回シルエットだけ気にしてね髪のまあ全然美容師っても何でもないやつが言うから信用ならないけどあでも全然ほら 結構、シルエット的に良くないもうちょい前髪を切ってからだな<笑>えなんって待って待ってめっちゃお前になったんだけどあでも意外と全然いいかっていいかな切りすぎるのも怖いからこの結構スタイリングしやすい感じ っ待てめちゃくちゃスタイリングしづらいんだけど<笑>ちょっとやばいやばい前<笑>髪<手紙>が<笑>どうしようなるべないんだけど<笑>どうしようどうしよう<笑>やばいやばいやばいちょっとやってたわこれやったわいやまあいっかこんなんでだってかさ髪型で人って決まんないからね<笑>あでも全然いいわ<笑>はいということでこんな感じですセルフカットでこんな感じになりました まあ、ね、やっぱ自粛期間だからこそ美容室とか行けない方が多いと思うので皆さんもぜひセルフカットやってみてはいかがでしょうか逆にね自分で切ることで新しいイメチェンにもなるからうんみんなやってみよう<笑>失敗しても俺のせいにしないでほんじゃあどうでしたまた次の動画でバイバイ